キング・アンド・オス・ヒラの仕様が主演を務めるドラマクロサンギ TBSK 第6話が11月25日に放送され平均世帯視聴率が 7.5% 関東地区を記録したことがビデオリサーチ調べで分かった人気漫画 黒詐欺シリーズを原作にした同ドラマは、詐欺によって家族を失った主人公黒崎隆 志, 志郎、平野が人生のすべてを捧げて詐欺師たちに立ち向かっていく物語。第5話からは 1.3 ポイントの大幅上昇となりました。今回はマンション投資詐欺が描かれ、全クールのドラマ、六本木クラス。 テレビ朝日系で講演した佐藤保奈美が詐欺グループの一員としてゲスト出演し話題を呼びました。また前週の予告で平野とヒロインの黒島ケツナがハグする場面があり注目を浴びたことも視聴率の上昇につながったと思われます。芸能ライター物語は今後クライマックスに向けて加速していくがそんな中視聴者からは そういえば赤詐欺は出てこないの赤詐欺を食う高城みたいんだけど、赤詐欺でないとオープニング映像が、との声が飛び交っている。確かにドラマの冒頭では、毎回世の中には3種類の詐欺師がいる。人を騙し、金銭を奪う白詐欺、色恋を餌とする赤詐欺、そしてこの世で1話だけ。 白鷺と赤鷺だけを餌としくらう最強の詐欺師がいる。詐欺師を騙す詐欺師、その名は黒鷺とのナレーションから始まるが、ここまで赤鷺は一切登場していない。山下智久が主演した2006年版では第2話の親友の姉は結婚詐欺、で小沢魔女が赤鷺に扮した回がありました。 原作でも赤詐欺はほとんど出てきませんが、今作は第5話で、黒崎が家族の仇である三木本、坂東屋十郎、奥田も、真の敵が銀行の執行役員法上金と佐々木倉之助であることが判明。今後は北条との対決が軸になっていくだけに、赤詐欺会が入る余地は見当たりません。 このまま白鷺だけを喰らう黒鷺で終わりそうです。前で芸能ライター。もっとも平野のルックスは国宝級イケメンと呼ばれるだけに赤鷺がガチ恋してしまうのは確実。何の準備もいらないまま美容を殺して席が足りなくなるのが描かれない本当の理由なのかも。スモートフラッシュ。